はい、いきます、えー。独立開業で一番大事な も, ものって話をさせていただこうと思います。藤井です。お願いします。えっと、えー、まあやっぱりこう病院で働いてたりだとか、いつかは独立開業したいなだったりだとか、まあ前 の, あの25歳ぐらいの若い方がおっしゃってたのは、まあ、これ一意見ですけれども、病院の 中でずっとやるよりも開業、まあ、とか自分でお店を持つというふうなステージでやった方が自分に伸びしろがあるんじゃないのかというふうな、まあ、そういう意識の高い方もいらっしゃいましたね。うんまあ、どっちの方が伸びしろがあるか、まあ、PT で病院でやるのと開業して、えーまあ、自分でお店を持ったりとかするのっていうのも、まあ、確かに選択の幅は独立開業したりとか自分でお店を持った方がそらね進めるってこととか。 あの規制とか制限はなくなるかなと思うんですけど、まあ、とやっても理学療法士の中で病院で働くことも私は絶対必要だと思ってるし、まあやっぱその人の価値観が大きく反映されるところだと思うんですよね。で、今回の場合は、今回の動画、これ何なのかって言ったら、いつかは独立開業したい人向けの動画っていうので見ていただければと思ってます。まあ、医師の方とか PT の方中心に見ていただければなと思うんですけれども。はい で、えっと、一番のポイント、これ何なのかというところで言ったらですね、まあ、やっぱりですね、独立会議は成功するためのやり方っていうのは、私の中では決まってるんですねで。その成功するためのやり方に、ちゃんとそういえば、あのまあ、私の中では1年間ぐらい、あのそれをやるそのお金と、あと気持ちがしっかり続けば、えー、1年間ぐらい本気でずっとやり続けると、整単位で100万円とかっていうレベルは、私は正直、誰でも目指せると思ってますね。 これ理由は何なのかって言ったら、塾、ま、生、あ、さんとかで、まあ、それをもう何回も何回も近くでアドバイスとか検証させてもらいながら実際に感じたところがあるからなんですね。はい、だから、まあ、お金がなかったら何もできないので、まあ、基本的には、まあ、あの1年間分の治療院が活動できる資金とあとは気持ちとかやる気とか方向性を正しくガイドをしてもらえる状態があればいいわけなんです。で、そのための<笑>中で私がやっぱり一番大事なことは何なのかって言ったら絶対ね、仲間だと思いますね。 はい、で私が皆さん の, あの受講生さんからよく聞く意見としてはやっぱり自分が独立とか開業とかしたいと思った瞬間に他の人とやっぱ話が合わなくなるとか他の人とか地観が変わってきてしまうから自分だけがこうすごく、まあ、意識が高くなるみたいな感じでおっしゃる方が多いんですね。で意識が高くなるとやっぱりなかなかもう話も合わなくなってしまうから自分だけ意識が高くなる過ぎての人と一緒にいたとしても。 う ん, なんて言うんですかねだ、まあ、だんだんちょっと距離が離れてくるみたいな感じでおっしゃる方がやっぱ多いですね。開業したい方ってすごい自己意識高いし自分で全部責任を問ろうとしちゃう傾向が強いので。なのであの私自身のおすすめは何なのかって言ったら環境やっぱ変えてしまうことだと思うんですね。一気に。で、えーまあ、病院の中の友人だったりとかね関係者たち一回保ちながらもう一つの コミュニティを自分で、入ってししまうってことこが一番成功そこのコミュニティにあの1年間ぐらいずっと居続けて、そのコミュニティどうコミュニティなのかって言ったらもうみんなが自分の出した結果を出してるコミュニティですね。に1年間ぐらい続けて、そこで1年間コミットし続けることができれば人生変わると思いますね。1年間、えー、コミットし続けて、でそこの中で活動し続けることができて、えー、自分に言い訳せずに課題をこなすことができればやっぱり成功できるというふうに。 私は正直思ってますね私自身も今でもやっぱりそうだしあのやっぱ何かを学ぶグループには常にやっぱり自分の中に入ってますし自分の出した結果とかやっぱり基本的に先に出してる方とか先を行く人の中に自分が身を置けるということは本当に幸せなことだと思うんですねで逆にこの自分が本当に入りたいグループが見つからないことだったりだとかもしくはその い, い師匠師に出会えないこと、まあ、これがやっぱりすごい。 あの成果を出したい人と成功したい人にとってはすごい痛手になるというふうに私は思ってますはいなんで常に何かのグループ探してますしさ常に先を行く人を追い続けるという姿勢は実は楽一番実は楽だと思いますね逆に自分が先頭に立っちゃって自分が先に行く状況になる方が何かこう守りに徹しがちというかあの積極的な選択ができなかったりとかするんじゃないのかなっていうふうに これは個人の経験も踏まえてなんで、すすけど思うところででであるんですね、まあ、なんねな独立開業したい方は、病院のコミュニティも大事にしながら、もう一つ別の、自分の出したい人のが出してる、結果を出してるコミュニティに入ってもらうのがいいと思いまでそこで1年間、ほんまに生体で開業するためのことをやれば、多分ほぼほぼうまくいくんじゃないのっていうふうに、 個人としては、まあ、あの、確信している部分は正直あると思ってますね。まあ、それがもし私たちのねあの、藤塾とか選んでいただけるのであれば嬉しいなと思ってますけれども、まあ、でもやっぱり<笑>、基本的にはやっぱり自分に 合, う合わないとかもありますし、あとはやっぱりそのね、自分のタイミングだったりとかあると思いますけど、けどやっぱり、タイミング来て早くも準備した1年間走れるのであれば、ぜひね、あの、そういうグループ、私たちはどんどんウェルカムなので来ていただければ嬉しいなと思ってますね。はい。まあ、なので、えっと、本当にいろんな方と言う させてもらうと思うことは、もう01でやっぱ開業するためにもうグループ入ることで自分の先に行く人たちとずっと所属して刺激漏れまくることがもう一番早道でしょと思ってますので、ぜひ参考にしていただければと思ってます。そのやり方でぜひとも皆さんも、えー、半年後、1年後に成果を出されている独立開業してるセラピースになってみてください。はい。面白かった方は、いいねおよびチャンネル登録をしてください。YouTube のチャンネル概要欄から私たちの治療テクニックを出してから治療テクニックをダウンロードしてください。以上です。